あの、今回の衣装は、バレンタインを意識してみました。あ、あと、クローバー、デザインに取り入れてもらったんです。私としては、可愛いかなって。プロデューサーさん、 どうですかこの衣装で、頑張ります。見てください。ほら、四つ葉です。ライブ衣装、二種類もあるんですよ。あ、あの、そわそわしますね。プロデューサーさんは、うん。 強いですか私、弱くて。プロデューサーさん、最近、忙しいから、お話、したいです。その、やっぱり、緊張します。チョコ、受け取ってくれるかな あ、私にファンって、いるのかなプロデューサーさん、配ってくるから、見ててくださいね。プロデューサーさん、みんな、私のチョコ、喜んでくれました。プロデューサーさんあ、 あの、つ、つ、そ、そ、ちョっプ、です。えい。プロデューサーさんの近くは、私にとって、あったかい、幸せな場所です。クローバーだって、ちっちゃな花。 咲くんですから。えへへ。あの、バレンタインで、クローバーを意識した衣装なんですけど、こっちは、もっと、もっと、幸せを届けられるようにって、あの、羽まで、みんなを、幸せにできるアイドルに、 慣れる、かな。負けませんから。あ、あの、そわそわしますね。あの、不幸な体質なんです。ライブ衣装、2種類もあるんですよ。プロデューサーさん。 今日の双子座、ラッキー、だそうです。プロデューサーさん、あ、あの、甘いものとかって好きかなって。チョコ、受け取ってくれるかな。プロデューサーさん、私、 一緒だと、ラッキーかもしれないです。えへっ、うまく渡せました。あ、私にファンって、いるのかなプロデューサーさん、みんな、私に、会いに来てくれました。 私、今なら、言えそうな気がしますで。でも、まだ秘密。プロデューサーさんにもっと、もっと、幸せなことを届けられるような、エンジェルになれるように、頑張りますから。あの、これ。 着物で京都観光って、少し贅沢ですね。でも、わざわざ京都まで来て撮影って、初めてだから、すごく緊張します。だから、プロデューサーさん、いっぱいお話ししても、 綺麗な風景ですね。紅葉がとっても綺麗。あ、オピか。なんでもないです。キラリちゃん、スタイルいいから、モデルさんみたいです。プロデューサーさん、あの、 歩きづらくて。手、繋いでも、いい精一杯、頑張りますね。ふっ、みんなと、一緒です。着物だと、動きづらくて。あっ、 綺麗な景色に見とれていました。すみません。初めてのお仕事でも、プロデューサーさんがいれば、安心です。あの、お仕事終わったら、また、カフェでおしゃべりしませんか私、 初めての京都で不安だったけど、プロデューサーさんとお話ししてたら、もう大丈夫です。<笑>ありがとう、です。あの、着替えてきました。和風のドレス、秋をイメージしてるんですね。私は、 すごく素敵だなって思います。一番最初にプロデューサーさんに見てもらえてよかったです。もみじのように舞います。素敵な風景ですね。紅葉がとっても綺麗。 クローバーの髪飾り、ポイントなんです。ナオちゃんが、私は可愛いから真ん中って、言ってて。そうだプロデューサーさん。あ、仰いであげます。パタパタ。精一杯、頑張りますね。 <笑>みんなと一緒です。これならいっぱい踊れますね。ダンスって難しいけど、恥ずかしいところ見せられない。プロデューサーさん、私のこと、 見ていてくれますかプロデューサーさん、もみじの葉っぱが、肩に。はい、取れました。私、今回のお仕事ができて、とってもよかったです。プロデューサーさんと、みんなと一緒のお仕事。 素敵な思い出です。プロデューサーさん、冬って、お好きですか私、あんまり好きじゃなかったんです。街が、暗い色になっちゃうし、寒さで、寂しくなるから。でも、今は、ちょっとだけ好き、かも。 あら、雪ちょっと、寒い、かも。クローバーは、春まで待ちます。寒くても、それもいいですね。はぁ、あ。で、冷たくなっちゃった。 プロデューサーさん、静かですね。街から音が消えたみたい。まるで、ここには私たちだけしかいないみたいですね。冬にも冬の良さがありますね。はぁ、あ。 空気が澄んでますね。心にはクローバーです。あら。お仕事に戻らないとですね。わがまま言ってすみません。私は、その、プロデューサーさんがいるから、 大丈夫。プロデューサーさんも、って、冷たくないですか私も、ほら。プロデューサーさん、初雪、一緒に見れて、嬉しいです。これからも、一緒に過ごしてくれたら、 冬も好きになれそう。<笑>ライブステージに上がると、弱い私でも、何かができそうな気分になるんです。本当は、もっと強くなりたいって思ってたから。だから、ここでもっと可愛くて、素敵な私に、 なりたいな。チエリです。クローバーは、春まで待ちます。寒くても、それもいいですね。ちょっと、子供っぽいかな。可愛く、なれるかな。なりたいな。 わこ、これは、その、プロデューサーさんが、私を変えてくれるって、思うから、冬にも、冬の良さがありますね。はぁ。空気が、澄んでますね。 私だって、できるって。私、頑張ります。頑張れば、何かが変えられると思うから。プロデューサーさんがいるから、心配は、してませんよ。プロデュースって、素敵ですね。 私を変えてくれる魔法みたい。ライブが終わると、私なんかでファンが喜んでくれたかなって不安になるんです。プロデューサーさんは喜んでくれたよかった。